世界中のすべての人間にスカルるなんて気持ち悪いよだけど一つにも出ない強烈で君と二人手を繋いでいたいの数の暴力に白導を分けち悪感情を殺すかがんくるでボストトゥルースのマいテープケセ イ, ンインィィンドクイックルスのファンのビースコチー中の光線中乱射する強者のナンセンスをトーク中で作る殺しのライセンス分断をうんちゃったイストリケ ー, ーム物分べんで授かるタイプ壮大な内輪の領略すればすぐ期待がしる